이곳은일본전통일식집이쇼아라입니다그리고이곳에주인한다생오랜시간과정성을들여최고의요리를만드는사람들그리고어느날이곳에요리를배우겠다고찾아온요시오입니다 時代に流されない本物の料理を学びたいんです時代に流されないそれはどういったお料理ですかそれはつまり ス, スローフードというかスロー豆腐それはどういったお豆腐ですか ほ<笑>かに部屋ねえのかな 水道ねえのかよ滑ったおいや も, ういもういやもう寒いもういや急がないとみんな戻ってきちゃうよ返事 그러던어느날결정적인사건に터지고맙れた 確かに美味しいわ他にさんこの豆腐の大豆の産素性も知らないとはねえ。 この程度のなのかあお前の本物は時代に流されないっていうのはこういうことか分からんですいません結局きやめさせてください、はい、もうですか はい、時代に流されたくないと思ってここに来ましたでも憧れの一生はもう俺の幻想でした何一つ何でしょうビール持ってきて。 어느날우연히알게된세의히브이출연 하지花形講師でテレビでもお미간단簡라와자하이パ스피드레시피사쿠라이미치코선생 開始ます。看板おかみおせんさんこと半田せん先生「ちゃんじゃレンジ」사용も모르는せぬよりデュエルを잘知るしゅいするかよカツ丼ですただしお鍋は使いませんお鍋を使わないかつり に, をつり に, に卵を溶き入れまたラップで蓋をして温かいご飯なら4分冷やご飯なら5分さあこれでカツ丼の仕込み完了です 경쟁자와는다르게새는아주천천히정성을다해요리를만들어갑니다 <목소 리> おいしくなれ。 さんでした問題はどっちが私のことを思って料理してくれたかなんだな。 뭔가를깨달은요시오는다시세을찾아갑니다俺下働きからでも構카우でも何でも弾きます狭い部屋でも我慢します一生安で一から出直したいんですお願いします자一緒に帰りましょう 정성과느림그리고맛을지키기위해노력하는사람들의이야기드라마오센이었습니다